おはようございます今日もオルクの現場が人手不足ということでヘルプに行ってきますちょっと遅いんで急いで行きます。 一軒目の現場終わりました、えー。軽く飯食って次の現場に向かいます。 This is Rev Lila、like、e home, that's why I stayed down. I just came up off, off that boy, look what I made now. Like Nike, I just do this, ain't a game now. I t r i e d to get a job, but they turn e d me down. I know life ain't fair, that's why I don't play around. I know these d i c s scapin' as hell, that's why I don't go around. I know these i s very well, they ain't gon' n a hold you down. So I'm o u t h e r e o n m y lonely getting money now. Five, four, three, two, one. s t o p i t now, I got g u a p now. Since I've been down, I'm on the top now. Rockstar now, I can't turn down. I can't turn down. I chose the life I'm living. Out here trapping, e t t i n it. Turning worth t h bitches. All I did for real. I tried to get a job, but I didn't get it. So I'm irrigated. I chose the life I'm living. Gold balls, bad bonds. I chose the life I'm living. g o l d bonds with the r o c k s I chose the life I'm living. 今日は仕事後にめっちゃ急いでトレーニングしました今ちょっと行かなきゃいけないのですぐにプルテン飲んでシャワー浴びていきます今家出ました、えー、今から髪を切りに行きます 髪の毛は僕の友達、トルコ人の友達なんですが、彼が日本風に言うと、見習いみたいな感じで、どこやで働いてて、で今、美容師免許を取ろうとしてて、取ったら自分で店開くみたいな友達がいて、で彼のお父さんがカフェをやってて、そのカフェの裏の物置部屋みたいなとこで、いつも髪を切ってくれてるので、彼のとこにいつも行ってます。 そこら美容師より全然うまいです違う友達を迎えに行ってから彼のとこに行きます友達のとこで髪切ってきました、えー、いろいろと話をしていたら遅い時間になってしまったので寝ますおやすみなさいグッとラフト